ていただきますこと大変嬉しく思いますお衣装も褒められましたさあ仲良さこい連、ね、ただいまから皆さんに見ていただきます曲は茨城よさこい連絡会という会のオリジナル曲でございます水戸茨城県内の情景がたくさん入っております歌もお耳に入れながら美しい踊りもどうぞご覧いただきたいと思います 南部茨城踊り子噛む たくさんの拍手をいただきましたお客様に礼ありがとうございましたほら踊り子速やかに退場<笑>あ、あららすいません速やか に, やかにどうもありがとうございます司会者速<笑>